はい、えー、今回はシェラカップリッドに取っ手をつける方法についてご紹介したいと思います、えー、セリアで販売されてからもう34ヶ月経ちますが、えー、こんな風に、えー、便利に使ってますまあ熱くならないので取っ手があった方がいいかなということでやってますで使うのはこれですねえっ、ー、ともともとはダイソーで売ってた5本110円の、えー、ミニスパナーですかね、えー、なんか正確には丸い方がレンチ で丸くない方がスパナってなんか呼び分けてるみたいですけど、まあ、とにかくこのコンピレーションのレンチとスパナが一体になったものでをつけていきま す,、えーとですね、こんなふうに、まあ、5本セットの中で私は一番小さいやつですねこれをこの普通のボルトプラスドライバーので締めることができるボルトを使ってナットで締めていきます えっと、ネジのサイズが M の4ですね。えー、ちょっと小さめのものです。M の4。あのダイソーで売ってるボルトセットの中にも M4 が入ってますので、何、えー、な, ならそれでも普通に作ることはできると思います。で、反対側からナットでこのように締めてやると。ちょっとこう余るので、あの長さが気になる方なんかは、金のことかがあれば切ってやってもいいかもしれません。で、まあ。 まあ、比較的しっかりと締めるっていうかですねあまりあのきつく締めてもステンレスの板が薄いのでえ曲がっちゃうだけですのでえ手で回せる範囲でまあ締めてやるとこんな感じで固定されますはいまあまあこれで一応完成ですねでえネジなのでどうしてもですね回すとまあ締めるか緩むかというふうにちょっと作用しちゃうのがね ちょっと弱点なんですはいこんな風にプラプラになるんですね締める方にあのやると硬くなるし緩む方にやるとちょっとこう緩んじゃうということでまた手で締めればですねこんな風にあに直せるんですけどまああの熱くなっちゃうとですね手で直すのも嫌ですし、まあ、熱くなってこう、えー、蒸気がたくさん蓋の裏にくっついてる時なんかにこうプラプラされるとですね、えー、ちょっとこう 調理がしづららいですからそこでこのボルトと納豆ではない方法というのがですねいいかなと思ってちょっと別の方法で試してみますはいというのがこれですねリベットアルミ平リベット 3×6 これまあ普通のホームセンターとかで売ってるやつですね100円ちょっとで40個ぐらい入ってますのでこんな形をしたアルミの えー、ものです部品ですす部品ねアルミなのであの金槌で叩いてやると潰れるんですねで頭を潰すことによってかしめて止めるというふうな使い方をします、はいえー、先ほどの、あのー、ミニスパナでもいいんですけど、えー、ちょっとですねスパナじゃなくて今回はこんな、えー、ブロンズの一文字っていう、えー、金具ですね これもホームセンターで100円ちょっとで売ってるんでそれをつけてみようと思いますちょっとあのせっかくリットが使い込んであのいい感じの色合いになってますのでそれに合うような感じのブロンズでやってみようかなとでリベットをかしめるときはですねこんなふうに何かこう金床っていうんですかね硬いものの上に置いてで反対側から金槌で叩いてやる はい、こんな感じですねあの叩きすぎると回らなくなっちゃうのでもうこれは一発勝負ですえちょっと慎重に、はい、最初は緩めに叩いてあとはちょっとこうですね回り具合を確認しながら次第にこうた、えー、いていくという感じですねこれダイソーのあの、えー、金槌をですねミニ金槌をペグハンマーとして使ってるんですけど それで今叩いてますあのどんなものでも全然叩けると思います百均 の, あの金づちで十分だと思いますアルミなので非常に柔らかいの で, でもう一枚ちょっと新しいリッドの方にも今度はブロンズじゃなくてステンレスの金属光沢の方の一文字をつけてみようと思います同じようにリベットを穴に挿してで一文字を入れてですね 一文字は 回, る回す方向に入れないといけないので反対側に入れちゃうと回らなくなるのでそこはちょっと確認をしてくださいこんな感じですねあのリッドの蓋の上側に 回, る回って収まるような向きで一文字は止めてます これもちょっとあの回りすぎるようだったら叩いてやって、えー、いい感じで固定されるような塩梅を探しますね。完成です。まあちょっとシールは貼りっぱなしでやってますけど後 で, 剥, いで剥ぎますね。これでしっかりと、えー、使えるだけ の, あの固定されるで回るけどこうくるくるはプラプラはしないというぐらいになりました。 なのでこう2枚重ねる時も、あのー、こんな風な感じで回してやるといいですのであの収納もしやすくて便利かなと思いますあのユニフレームのやつだとですね、あのー、取っ手がついたリッドありますけど2枚重ねることができないんですねこちらの方が個人的には便利だなと思ってますでちょっと重ねる時には1、あのー、文字を曲げてやることによってよりこう えー、安定して重なるような重なり方を、えー、作ることもできますので、まあ、この辺りは本当 DIY の、えー、便利にな点ですね、えー、自由にできるんじゃないかなと思います。はいえー、ということで、まあ、リッドが熱くなっても、あのー、何かこう、えー、ペンチのようなもので持ったり、えー、ハンドルがなくても、えー、パッと持ってるということで便利だったので紹介しました。 よかったら挑戦してみてください。